ありがとうございます素晴らしいものを<笑><笑>いやいやいやもうだいぶ喜ばれておりますけれども使われていますか、はいはい、使ってますあのー、うん、あのもらった時はちょっと向井さんにもらった女王の座もうん、はい、なんで穴が開いてんねんって思ってたんですけど<笑>言っておりましたねあの穴がね、いい感じよ<笑><笑>いい感じなんだいい感じよ<笑><笑>女王だ、女王が喋ってる いい感じでございますかはい<笑>あよかったはい使わせてもらってます、ね、すごい腰に負担がかからなくてあありがたい<笑>あとマイクはどうですかマイクはもう本当、うん、使いやすくてあそうなんだ最高です<笑>音も綺麗だしすげえこんなドンピシャでプレゼントがヒットするってあんまないですよねいや本当ですねねはい でもいいんですよリボンウォーマーでも<笑>いやい や, いやあのリボンウォーマーは悪いもんじゃないのよ<笑>ちょっとそれだけね間違えないでください、はい、<笑>はい。まあまあでも使い心地良かったらもう何よりですけれども<笑>はい本当にありがとうございました、うん、ねえまあプレゼントが喜ばれるということでどうですかポサラさん今年なんかやりたいこととかありますああやりたいことはですね、うん 相当難しいかもしれないけどはいはいはいやっぱイベントやりたいですねイベントねそうお客さん、うん、目の前にしたイベントをやってないじゃないですかやってないですねはいはいお客さんいじりとかしてないから<笑>、うん、お客さんいじり<笑>いじりたい<笑>いじりたい<笑>いやお客さんをね<笑>いじりたいもっといじいじしたい<笑> お, お客さんはね<笑> で、えー、でも確かにそそううだなすねちょっとそれはなんかできればいいんですけどねはい叶うといいですよねそうですね落ち着くのを待ちながらちょっとね準備していけたらなと思うんですが、うん、はいあとはですね、はいはい、あの向井さんって、うん、こう女性の好みとかって結構この番組でも聞いてますけどはい。 なんかふくよかな女性がお好みなんですよね。まあまあまあ、どっちかというと、そっちの方が好きですね。うんうんうんうん、あ、最近はどうなんですか、進捗は。いや、もう何もないです。もう、つろんとしてます。<笑>本当だ、これはちょっと、顔に虚無が入ってる<笑>。<笑>はい、これは本当だ、隠してないやつだ<笑>。もう全然目に光が入ってないです。 でも本当にそ う, そ, うそれ目的で部屋もおしゃれにしたいというか、うんうん、いつか来てもいいよ人ぐらいのね感じで思ってるんですけどなるほどなるほど、うん、そうですねいつか一緒に配信してるところとかも見たいですもんね<笑>いやしないですよ ど, どんなライブチャットやってるんすか俺ってな楽しみだなやらないんでしあの服用かな女性っていうのは服用かであればあるほど、はい、向井さんの好みにマッチするんですかまあまあまあそうですかね、うんうん、それは身長が大きくても ああ い, いい質問だと思いますね。おおおおおおいいですね身長大きいのは。あそうなんだ。え、は、え、い、高身長の女性は好みなんですね。すねまあそれこそもう15年前ぐらいですけどはいあのロケで一緒になってちょっと熱っぽくてぐったりしてたしずちゃんをですね、はいはいはい、い優しく解放してねなんとか俺のこと好きにならないかなとずっと思ってた時もありました。 まあシズチャーさんにも選ぶ権利っていうのがあるからね<笑><笑>そうですねまあそれがあったからちゃんときっちりはい今全く何もないまま進んでるんでしょうけどもあでもすごいわかりやすかった今<笑>そうですね、はい、はいはいは好きですねなるほどなるほど、うん、じゃあですね今回テーマ募集したメールを早速読んでいきたいと思いますはい、はい、お願いしますえ今日のテーマは身長差カップルがいたすときに使えるアイテムとはです はい、こちらも小三浦さんが前のめりで、ね、<笑>はいもう考えてくれて考えた考えたぞって手をあげて<笑><笑>言ってくれたお題なので嬉しいな、はい、嬉しいです嬉し い, いなぁはい結構来てましたあ、本当ですか、はい、嬉しいはい、じゃあ早速紹介していきたいと思いますはい、お願いします、えー、エレガントナノマシンさんからいただきましたありがとうございますリボンウォーマーははは、<笑>こんにゃろう<笑> こんにゃろ面白ワードしてんじゃねえぞ、リボンウーマーを。ええー、下ネタ係長さんからいただきました。ありがとうございます。菜箸。<笑>ああ、つまんだりするのかしら。何をつまむんだろうな。いいですね。<笑>ええー、蒲焼さんからいただきました。ありがとうございます。十兆円、かっ物理。<笑>あ、そうですか。物理に。<笑>はい、これはもう全部に当てはまりそうな感じがしますけどね。まあ、確かに。 えー、っと桜色のカラスさんからいただきましたありがとうございます届きそうで届かない淡く切ない気持ち<笑>気持ち<笑>いいですねそっか気持ちか、うん、J−POP ですよ<笑>、うんえー、敏感マグロさんからいただきましたありがとうございます高所作業車そういうことなのって。 えー、深爪がいたいさんからいただきましたありがとうございます耳元で愛を囁くための糸電話<笑><笑>すげえアナログ<笑>ねえなんか子供っぽく聞こえるけどもそんなにさ離れてるんだとねはい、うんえー、まこちゃんさんからいただきましたはいありがとうございますキスをするときに背が高い相手に合うようにソールがピョコンと伸びる靴<笑><笑> あれこれまこちゃんってまこちゃんそうです前回の私をお姉さまって呼んでくれたそうですよね可愛、はい可愛いな可愛いガー ル, いいな あ, いいガールありがとうございますよめっちゃ希いが多くて<笑>獣の中に羊いるけど大丈夫かしら<笑>いいのかでもなかなかこう身の中の獣を飼っている感じの<笑>本当に羊ですよ<笑>確かに<笑>いいですねはい、えー、ネオチムシャさんからいただきましたありがとうございます 短くても感じたふりをしてあげる優しさ<笑>。あー辛いけどいいのかいいのか。まあ優し さ, 優しさですからね。優しさですからね。はい。そうかそうか。トーンズと塩さんからいただきました。ありがとうございます。すごくきっこでかくなるアイス。おいおいお い, おい言い方<笑>言い方おい出すかい。<笑> なあ<笑>ア宇宙だぬきが宇宙だぬきが出したいああそしてあの次のやつははいはい全く同じ答えを二人の方からいただきました、うん、そんなシンクロあるんだね、うん、はい M ゴリラさんとはいジンさんからいただきましたはいはいはい股関西用ビッグライト<笑><笑><笑> もう考えること一緒なんだろうな多分一緒のもん食べて一緒の物あそこビッグライト言い方よ関係ないいや違うよビッグライトでええやん<笑>ビッグライトはそこだけでも大きくなるでしょたぶんだけどあそこ全容ですないのよ何ピンポイントで売っちゃってんのよ未来デパートこ<笑><笑>えー、そして最後ですはい最後ブランさんからいただきましたありがとうございます ネプスクでいたせばアイテムに頼らなくていいと思います。<笑>違う違うのよ違うのよねえあの本間のベストアンサー出してどうすんねん。まあ、何をマジ悩みだと思ってちゃんと受け止めてんねん。いやいいですね。いいですね。レベルが高いな。<笑>いいね、バカなんだな。<笑>はい、向井さん的に良かったのありますか。そうですね。今回結構いい答えが。まあ 面白かったですよね。でもやっぱね、ベストアンサー叩き出した。はい。はい。えー、ラジオネームブランさんの<笑>ね、ねば致せばアイテムに頼らなくていいと思いますじゃないでしょうか。<笑>その天狗みたいな感じあす、ね。そうですよ。答えてませんからね、大喜りには<笑>、はい。すごいですね、うん。変化球きました。ね。